Eni in this episode of Nihon New York, we're going to interview Japanese voice actress Yu Asakawa. Asakawa is known for her work in Azumanga Daio, the Final Fantasy series, and the vocaloid Megure i n Ruka, to name a few. So let's go! I'm g o i ししたた。きっかけはししあ、言っちゃいましたあの、<笑>ごめんなさい思いつきでなっちゃったんですけど、はいはい、いいですか、ね、<笑>あの、ずっと長いこと声優になりたかったとか、はい、アニメよくあるのがジブリの作品が好きで出たかったからとかが多いんですけど、はいはい、私は全然そういうのじゃなくて な, なんかある日突然テレビで声優特集やってて、はい、それを見てたらやろうかなって思って。 やっちゃいました。それもいいと思いますよ。そうですよね。はい。よかった。<笑><笑>素敵だと思います。ありがとうございます。浅川さん言うとでも言いましょうか、役作りに関してのポイントなどありますでしょうかあんまり深いこと考えないようにしてます。<笑> あ, す あ, の<笑>あの、でもそれで失敗することのが多いんですけど、あの、人によるんですけど、はい、もしあんまり自分で 100% 役を作っていて、はい、それが、 現場に行ってやった時に必ずしもディレクターさんとか監督さんとその役に対するイメージが同じとは限らない時があってでもうちょっとこういう風にしてくれるって言われた時に直せなくなっちゃうんですよねなので、うん、器用な人はそれでもすぐ直せるんですけど私、まあ、思いつきで声優になってくらいなんで あ, のあんまり器用じゃない部分があってあので直せないと何回も何回も現場でやり直し、はい、みんなの前でやり直しさせられて迷惑もかけちゃうので。うん 半分ぐらいずつ作っていってあそういう感じでって言われたらそれをもっと膨らませて本番でやるんですけどそれ以外はまああんまり深く考えないなんかフィーリングで、はい、15年ほど声優されていたという、はい、ことですが最初の頃と今では役柄など変わりましたか、はい、そうですね最初の頃はあの、まあ、あんまりそのテクニックもないので、はい、そのままの自分でもできるような役、はい、でも私は声がそんなに アニメっぽいい声でも高いわけででもないので、はい、割とその男の子っぽい役とか男の子はまだちょっと難しいのでちょっと先の話なんですけど、はい、まあ気の強い女の子とか、はい、男の子っぽい役ばっかりだったんですけど最近はなんか可愛い役みたいなのもなんかできるようになったのかみんなが周りが認めてくれたのかわかんないですけど、はい、えっそれっていうような役をやらせてもらえるようになったので。はいはい ここ最近本当にこの12年でセフになりました、はい、急にはいえっ、ー、と浅川さんが今まで演じられてきたのはい、ほとんど女性のキャラですが、はい、男性キャラを演じられる際どういう心境ですかあの私が知ってる限り、はい、光の碁くらいだと思うんですけど あ, あとあれですね「はるかなる時の中で」っていうシリーズで、はい、ずっと男の子イチセフル和人ファントムあ清盛そそう4つぐらいはやせてたんですけど、はい、難しいですねあの やっぱり例えば声を低くして喋ったとしても、はい、語尾にどうしても性別って出ちゃうんですよねだから語尾を本当に男の子っぽく気をつけるように私はしていてあのでも難しいですねやっぱどんなに頑張っても絶対ないものじゃないですか、はい、性別として、はい、なので、まあ、そういう要所要所で女っぽさみたいなのが出ないように。 するのは難しいんですけど、はい。えっ、ー、と、でも浅川さんってクールなお姉さんタイプのキャラを演じられることが多いのに、はい、草壁先輩なんかはクールの中にもか、すごい可愛げがある方じゃないですか、はい、乙め心がある、はいはい。浅川さん自身は、えっ、ー、と、どうなんですか<笑>あの、キャラと、キャラと被ったりすることありますか、はい、<笑>あー、たまにでも言われます。あの クールな役、はい、で、実はあの、アズ大王の坂木って役もクールなんだけど、実際はすごいファンシーなものが、可、は、愛、い、い, いものが好きで、はい、とか、結構割とそういう役が多くって、はい、なんで、ですけど、たまにでも言われますね。なんかプレゼントとかもらうときに、はい、私のことあんまり知らない人は、例えばハンカチでもシンプルなもの、はい、きっとこういう方が好きでしょって言ってくれるんですけど、実は結構可愛 い, い。 猫の絵が描いてあるのとかが好きなんで<笑>、はい、あ、全然違うんだねってそういう可愛いのあげればよかったって言われたりとかするので<笑>ちょっとそういう部分は似てるかもしれないですね。えっと「めぐれねるか」の声を担当されたのとことですが、はいはい、ボーカロイドの収録は普段のアニメなどの収録とどう違いましたか プロバイドしただけだけから、声を、まあ、変な言い方ですけど声を出すだけというか、感じで、はい、アニメはっぱその人の動きがあったり表情があったり喜怒哀楽があるので、はいまあ、演技が、演技を必要とされるんですけどボーカロイドは抑揚もなく本当に声を渡しただけっていう感じなので全く違います えー、とアニメやゲームやあの CD ドラマなど、はいえー、といろんな主力形態がありますよね、はい、その中で特にこれが好きやこれが一番楽しいなどの感想などはありますでしょうかう一個一個よさはあるんですけど、はいえー、やっぱ性としては普通のアニメが、はい、あのやりがいがあるというか難しいので、はい、あの人ともお芝居しなきゃいけないし、はい、絵にも合わせなきゃいけないし。 その口の動いてる間にセリフを入れなきゃいけないので「えー、ここの子そういう時そんな早く喋んないよ」って思っても早く入れなきゃいけないし<笑>結構やりたいことができないことのが多いんですけどでもその中でも自分のお芝居を見せなきゃいけないのでやりがいが難しいって意味ではあるので楽しいですねでも逆にそれと違って CD ドラマとかは自分の間で自分の思った役の。 スピードでで喋れる の, であるあのそれもそれで楽しいですけど女性としてやっぱりアニメーションが難ししいい分楽しいです日本のとアメリカのイベントやファンの違いなどで特に印象に残ったものなどありまししたでしょうか、はい、一, 番一番びっくりしたのは、はい、のアニメエクスポの時がコンベンション初めてだったんですけど、はい、かいいの一番違うのは、はいえー、となんだろう過剰なガードがないっていう。あ日本は本は当にに私そんなに その辺歩いても全然大丈夫なんですけど、はい、もう必要以上に裏口から裏口からとか感じですごいカードしてくれるんですけど、はい、こっちはもう普通にもうそこ歩いて帰ってみたいな感じだったりとか<笑>歩かせてくれたりとか、はい、あのファンの人と一緒に写真撮るなんてもう日本じゃもうほとんどダメなんですけど、はい、もうこっちはこうやってる間パシャパシャ撮られるしなんかこう一緒に握手したり。 日本は本当に握手だけで大騒ぎなのでマネジャーダメみたいなこっちは全然一緒にいろんなことできるしそういう朝食会みたいな同じテーブルでファンの人とご飯食べたりとかもできるのでそれは本当カルチャーショックでしたね日本だったら絶対考えられないですそのファンとのつながりっていうのを大事にしたいですか坂本、はい、さんしたいですねであのー、私自身が、うんはい、まあもう長くやってるっていうのもあるんですけど、はい、あんまり 誰もが知ってて、るる主役とかをやるタイプじゃなくて、はい、それの適役すごく印象に残る役なんだけど、はい、出てきてすぐ死んじゃうとか悪いやつだと思ったら主人公をかばって死んだりとかちょっとそういう印象には残るんですけど回数としてはそんなに出ない役をやることが多いのでやっぱりどんどん自分から出ていってお客さんにも、うん、自分の役のことも知ってもらってっていうのが私の目標でもあるので。あのー そういういいがりは大事にしたいですねその。メインキャラクターじゃないのに知ってくれてるってことは逆に言えば本当にすごいことだと思うからそれはもうできる限りありニーズには応えてというか大事にしていきたいですね。はい、素敵ですあと数がやっぱりそのビッグスターっていうほど多くないからお客さんの数がだからこそできることがあるのでそれはなんかやっていきたいなとい。 もし、声優になっていなかったら、今頃何をされていたと、はい、今頃はですね、海外に住んでいるか、えっ、ー、と、前いた会社でそのまま、細々と、なんか、普通に結婚して、暮らしてた気がします。っ、はい<笑>。じゃあ、今から、あの、声優になろうと思っている方々に、一言お願いいたします。はい、はいはい、えっ、ー、とー、 すごくエンターテインメントな仕事なので楽しいんですけど日本の声優界は今ものすごくシビアでそれはもう本当にいろんな意味でお金収入の面でもまあそれはこ っ, ちのそこっちもそうだって聞いたんですけどすごくシビアで、あのー、割と私たちがフレンドリーに話をしているせいか割とすぐ慣れるかなってみんなが思いがちな職業なんですけど本当厳しいし慣れても続かない。 こともすすごく多いですしあの正直ならない方をおすすめするなっていう部分はあるんです<笑>あの本当に難しいんですで、声優で失敗した時にその後できる仕事がないんですよね声優っていわゆる悪いがつぶしの効かない仕事なのでやってしまったらどんなに辛くても続けていくしかない仕事なのであの結構覚悟も大事だしあのユニークなお芝居ができて長く続くように。 あのそっちの方向で頑張ってもらえるといいなって思います。でも本当 き, きついです。<笑><笑>じゃ あ, あのアメリカのファンの方に英語で一言のページを、えー。英語でですか英会話が得意だと。わあ<笑> !I am a pen。はい、はい、ガイス。宮瀬川、プロセクト s t From Japan、uh,。Thank you for. Watching this show, video. I'm so excited、uh, to come to New York. And、uh, you know, I'm not famous enough here, so but I will be someday. So please support me and see you soon. あの、ビールの瓶が大きい<笑>写真まだアップしてないんですけど、はい、コロナがこんな、はいはい、でビールってやっぱ炭酸が抜けちゃうから、はい、基本的にそんなに大きい瓶はないと思ってたんですけど1リットぐらいのコロナがあって<笑>びっくりしますし基本的に全て大きいことにいつもびっくりしますね